お母さん ごはんまら。はいチー朝ごはんよ。いただきます。傭<笑>兵の今日の朝ごはんはホットケーキよ。ええー。食べたいって言ってたでしょ。やった覚えててくれたんだ。は<笑>いいい匂い。おいしそう。 ちー、おいしい あスんなこんなしいけ きょうもいちごはん探すんだんとかわいいなあ。 ジャマイカさんのブルーマウンテンだよあ、それご飯だなチーにもこの豆の良さがわかるとは嬉しいね<笑>しばし蒸らして豆が膨らんだらもう一度お湯を入れますと一体何をやってるんだ これぞ一歩進んだ大人のこだわりですよ。何<笑>の匂いは？うーん、香ばしい香り。チーもコーヒー飲むか？<笑>その後は何？で飲むわけないか。チームマスエ超ライ。<笑>よーしできたぞ。 もう変わった だいーー<笑><笑>うまい みて<笑> お母さん、今日のご飯はすごいチーズフォンデュじゃないかふーは北海道の実家からチーズがたくさん送られてきたのよよし、お父さんはソーセージだ私はパンにしようかしら僕、アスパラ、アスパラじゃあ、陽平、初めてのチーズフォンデュしましょういただきます え？はははあ！お<笑>お、びっくりした。チーがチーズフォンデュになるところだったわ。は<笑>あ、びっくりした。はい。 お父さんはぼく<笑>もチーズいっぱい フーみろ<笑><笑><笑><笑> おいしいあっゃあやっぱりみんなでたべるごはんはおいしいな。 仲いっぱンパンね<笑>みんながチーをびっくりさせてくるってハロウィンはぼうけんなのさ次回、チー、ハロウィンするびっくりさせるんだ、チー、yeah!